皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづゆかりでお届けしています。2022年7月5日、今回のあと1日画像は、X くんがドルボードで空を飛んでいる風景ですね。ただ飛べるようになるだけだとあれなので、おそらくキラキラポイントや宝箱が増えたりするのではないかと推測します。ドルボードで飛べるようになると、どのような遊びが増えるのでしょうか。とても楽しみです。 バージョン 6.1 が終わるということで、なぜかま立手に入れていなかったこの3つの傘装備をゲットしました。コールドで解決してもよかったのですが、超便利ツールの夢のかけらがたくさん余っていたので、そちらで交換しました。なぜ今までスルーされてきたか謎ですが、とりあえずこれで解決です。そして、バージョン 6.1 の最終日は、滑り込みで大富豪単位戦の銃弾を目指すことにしました。 今日のルールは、イレブンバックもスライム革命もないので、運ゲー要素が強かったのですが、なんとかねじ伏せることができました。最終ゲームが、代役3人になったのも、運が良かったですね。これで10段に到達したので、バージョン 6.2 の初日から新しいトランプをもらうことができます。バージョン 6.1 はこれにて終了です。次のレベル上限解放クエストを受注する準備をして、ログアウトします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。